皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2月11日、昨日の続きです。昨日は妖怪に悩まされましたが、ついにバンマの盗聴者の称号を獲得することができました。これでようやくゆっくり眠ることができます。50万ポイント達成の決め手は、2の祭壇で自己新記録が出たことでした。16万ポイント突破は、なかなか出る記録じゃないですね。運が良かったとしか言いようがありません。 はぐれメタルが何匹出たかで3万ポイントくらい変わってくるのが本当に納得できません。ワロ。サポート仲間構成については色々試してみましたが結局よくわかりませんでした。魔剣士にしても片手剣がいいのか、鎌がいいのか、両手剣がいいのか。サポさんでも4の祭壇を完全制覇できている人もいるみたいですが、同じ構成でいけるかどうかは上次第という気がします。